キングドッスヘイヤ、キスマイフトに玉森、ジャニーズ・ウエスト・フジー・ホカーに妹がアパレル立ち上げでバカ売れ、報道も。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングドッス・ヒラノシオの弟がアパレルブランドを立ち上げた、という疑惑がネット上を駆け巡っている。 問題の人物は、兄との関係性を公表しているわけではないが、名前が一致することなどから弟本人と見られている。現状、その実態は不明ながら、これまでにもジャニーズタレントの家族がいるやアクセサリーブランドを手掛け、注目が集まった例は少なくない。金プリファンの間で話題になっているブランド、R の代表は、平野と同じ名字の R 氏。 公式サイトには、私は小さな頃から目立ちたがりで、何か周りの人とは違うことがしたい、そういう人間です。昔から服が大好きで、いつか自分のブランドを立ち上げたいと強く思っていました。その夢が、いつしか現実に変わりとても嬉しく思っています。との挨拶も記載されており、会社の所在地は平野の出身地である愛知県名古屋市になっている。 実は平野2005年頃より弟と小安同期なるユニットを組んで活動していた時期があるといい、R の代表者の名前やブランド名とも合致する。弟の名前を把握し動向をチェックしていたファンなどが察知したのか7月11日頃からネット上で瞬く間にお店の情報が拡散されていきました。 お店のツイッターでも商品が完売したとのお知らせを発信していますから、R にとっては結果的に良い宣伝になったことでしょう。また、かつて R 氏を指導していたというボイストレーナーのツイッターユーザーはブランドの立ち上げを祝福。キンプリファンから、く君の弟なんですかと質問を受けるも、すみません僕は僕の教え事しか言えないんです。 と名言を避けていましたジャニーズに詳しい記者。金プリファンの中には、R 氏が平野の実定なのかは確定していないにもかかわらず、商品を購入した人もいるようだ。一方で、ジャニーズタレントの兄弟や姉妹だと判明している人物が手掛けるブランドも少なくない。キスマイフトに玉森裕太の弟は、15年9月にファッションブランドを始めたと、週刊女性。 シフト生活者、16年3月8日号が報じました。16年1月発売の映像作品、2015コンサートトゥリキスマイ・ウォラルットのメイキングで玉森が着ていた T シャツのブランドをファンが特定したところ、事業者の名字が玉森だと分かったんです。 ネットショップのみの販売ながら、1枚、7344円当時の T シャツが完売になったそうで、同志は、兄の宣伝効果でバカ売れ、と書いていました。また、17年にも同志は近畿木津堂元剛の姉がファッションブランド、H を展開していると伝えています。14年9月まで放送された、振動本兄弟、富士テレビ系。 の衣装協力欄に H が載っていたりと熱心なファンには知られた話だったとか記事内でアパレル業界関係者が実はこのブランドの服の一部はつよしさんがデザインしているんですよ幼い頃からとても仲のいい姉弟でファッションの趣味も合うみたいですなどと証言していましたどう 他にも、スノーマン・向井康二の兄で、元関西ジャニーズ JR の向井達郎氏は、アパレルのウェブショップ、エナビーク、運営中。弟の康二が公式 YouTube うちの動画で、同ブランドのパーカーを着ていた回もあり、お揃いの洋服を着るために、購入したファンがツイッター上で報告していた。 また、ヤスジを通じてエナビークへの魅力を知った人々がデザインを気に入り、他の商品を買うといった流れにも発展している模様。ヤスジが宣伝のために着用したのかどうかは定かでないが、兄のブランドを広めるきっかけとなったことは事実だろう。とはいえ達郎氏は弟を使った露骨なアピールはしていません。 対照的に、積極的にジャニタレである兄を利用してアピールしているのは、フラワーやエジラルゾエのメンバーだった藤井萩花。彼女はジャニーズウエスト藤井流れ星の妹ですが、昨年12月に自己資金でジュエリーブランド、ロールモデル、ロールモデルを立ち上げたと発表していました。先日、流れ星が、ネプリーグ、フジテレビ系。 6月15日放送に出演した際、萩原はインスタグラムのストーリーに流れ星が道義よとステージつけてくれてる、とテレビ画面の画像を載せていたんです。それ以前にも、萩原はストーリーで、お兄様が買った商品の種類について知るし、相変わらず優しいな、と言及していました。どうこれら投稿に対し多くのファンは、 萩原ちゃんのアクセサリーをつけているお兄ちゃんエモい。藤谷に妹好き、流れ星くん、いろんなメディアで萩原ちゃんのアクセサリーつけているね。どれだけ良いお兄さんなんだろう。流れ星くん、至るところで萩原ちゃんのアクセサリーつけてて、兄弟愛がすごい、と、好意的に受け止めている様子。とはいえ、 妹が兄の名前を使って宣伝すれば何らかのトラブルに発展する可能性もあり、今後は節度を持って投稿すべきかもしれない。前述の R の審議ははっきりしていないが、もしも平野がテレビなどで同ブランドの洋服を着れば弟だと断定できるだろう。果たして公の場で認める日はやってくるのか